本行きますよいカメラオ系音系役職系用意スタートどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です皆さんこの動画を見たことがありますか YouTube をやるまあいろいろ考えました質問コーナーで終わっていいのかいやーダメだろそれは普通だろ YouTube の初めの回というのはコーラメイスですよねやりましょう そうです、えー、私監督初めての動画ですよそしてユーチューバー必須のメントツコーラをやりましたしかし失敗したんです盛大に第1回目にして盛大に失敗しましたというわけで今回リベンジだ絶対に失敗はしたくはありませんなのでこのでかいコーラとこのグレープ味とこの撮でやっていこうと思う失敗はできない2度目のリベンジ豪快にやります 完全はいというわけでですねいきなり出たんでですねちょっとねリアクションに困りましたこんなにも半分以上減りましたよ入れた瞬間口つけた方が良かったねもう入れた瞬間出てきてこう出てる時にもブブブってやってたからうんまあまあでも前回よりは確実に良くなっておりますねもし第3弾見たかったらコメント欄にコメントよろしくお願いいたしますもったいないですねはいありがとうございました